ですねえー、お疲れ様でしたこちらにバスが止まっておりますので、えー、こちらにお戻りいただくんですけれどもあのエレベーターの前からあのお時間をお取りしたいと思いますので50分間もう少々お待ちいただいてよろしいでしょうか多分ね今日は混んでないと思うんですが万が一ねあの10分とか行列で並ぶ場合もございますので、はい、お願いいたしますではご案内しまーす ちょうどツリーが光の音楽の演出が行われているところで音楽が鳴って光がちカちかと鳴ってます。す